さんこんにちは、えー、横浜市から来ました桐蔭学園小学校黒金です、えー、本日2度目の演舞となりますあの子供たちはですね本番のステージを経るたびに本当に大きく大きく成長しております、えー、今日2度目の演舞ですが1度目の演舞であのより温まってそして、えー、お客さんと盛り上がってきましたので2度目のこのメインステージのところでも1人でも多くのお客様と心を通わせ、えー 盛り上げていきたいと思っております子どもたちの演舞どうか応援していただければと思いますよろしくお願いいたします東院学園小学校黒金2022あやめ構え ららせてもらうその感謝の気持ちを演歌に全て表現しましょう どんなにも集まってくださって見てくださる方たくさんいます踊りとろみんな周りをよく見て一人でも多くのお客さんと目を合わせて心を通わせていきましょう 見てくださったすべての方に感謝の気持ちを込めて礼、レい。ありがとうございました。遠い学園小学校黒金の皆さんでした。